で銀鏡反応の手順を紹介しますまず純水ですね純粋にグルコースを溶かしてグルコース水溶液としますはい、すぐ溶けますねでこのグルコースの水溶液を銀鏡を張りたいグラスを少し保温しておく関係でこれお湯を張ってあるんですけれどもこちらの方に その容積に合わせてですね実はこれ2つちょっと体積ちょっと違うんで、えー、こちらの方ですねこっちがちょっと小さくてこっち大きいんで、まあ、2対1ぐらいに今グルコース液を入れました、えー、正確に測っておくとまあよりいい銀杏ができるんですけどもサンプルとして2つ用意しました、えー、改めて硝酸銀と、えー、水酸化ナトリウムをそれぞれ それれ純粋に入れて溶かしますね先に溶かしておいて硝酸銀を溶かしておいてはいほぼ溶けました次に水酸化ナトリウムを追加します、はいまあ、当然茶着色の沈殿ができるんですけども アンモニアを適化していって酸、ね、イオンの状態にするんですけどはい、えー、茶褐色と言 い, いますか暗褐色の沈殿ができます酸化銀ですねこれにアンモニアを入れますノーアンモニア水を適化していくんですけどこの沈殿が消えるところまで適化していくことになります ちょっと余計に入ってったかもしれませんけどここでのポイントは実験の直前に調整するっていうことですね作り置きできないので事前にこう作り置きをしていくと爆発性の物質ができることがあるので直前にアンモニアを加えて作品をの状態にするということがポイントです先ほど作った 銀作業の溶液を入れます。少し温めて置いてるんですけども、えー、たちまちあのガラスの 内側にですね、金が析出してくるのがわかると思います。このまましばらく様子見ます。 右側の溶石の多い方が比較的早く銀が貼れたようなのでこちらを先にこのようにですね廃棄 の, の方を処理のように設置しておりますのでそちらを参考にしてくださいこんな感じですね内側を覗くとこんな感じですこれを水洗いしてこれ今水洗いしてきたものですね アセトンを使うと比較的早く乾かすことができますでさらにあのこれ内側ちょっと弱いものですからこの内側にですね、えー、とペイント用のこうラッカーなんかを塗ったりすると比較的あの強度の高い銀鏡になりますよくあの科、えー、学実験なんかでね試験管の銀鏡貼ったりな説明します。はいします 先ほどの溶積がちっちゃい方もね時間が経ってきたら結構いい感じで上からのぞくとこんな感じですね水面にですねちょっとこう銀の光沢がちょっと見える感じの時が比較的いい。 結果をもたらすことが多いようですまあよく見るとこうところどころですね薄くなっている部分をできることはあるんですけど、まあ、まあいい感じであの銀鏡を張られてますね。